みんな、こんにちはということでやってまいりました本日も古原寿サ TV を<笑>今回このキングオージャーのじゃじゃーんロボデラックスキングオージャーを紹介していけたらなというふうに思いますまずこちらご覧くださいこのド迫力なこのロボットの箱めちゃくちゃかっこいいですねこれいやもうね 昆虫ってだけでまずね、この男の子がすごくテンションが上がるんですよ。見て、後ろにね、じゃじゃん、驚異の10体合体、これ、初期ロボですか、うん。俺たちって初期ロボ、3体で合体してるんですけれども、で初期がこれ、10体ってことは、これ、50は終わる頃くらいには、まあ、俺たちは全部で12体だったから、だから、かける4ですよね。ってことは、これ、40体合体くらいになっちゃうじゃないの、これ。と<笑>いうことなんですけれども。 緻密な機械造形、そして幅広い可動域、いやねこれってなかなかロボットでこれ実現するの結構大変だと思うんですよね、だけどいろんなポーズを取ったりだとかね、えー、することができるということなんだけれども、これも開けるときはもうとにかくや っ, やっぱ一番テンション上がりますよ、実はもう1個あるんです、こちら、ちょっと前までねやっていたそう、じゃじゃーんと ブラック鬼退陣さあ、こちらの方もゲットしましたので、ちょっとね、比較していけたらなというふうに思います。ということで出したのがこちらじゃーん要目となる部分はこのゴッドクワガタジャけーンこういう感じですよ。もう、すーごい広いからこれ。こんな感じ。ゴッドトンボおーすごい可動域がすごいぞこれは はい、てかもうね、ブルーのこの羽がクソかっこいいですねもうめちゃくちゃかっこいいゴッド・カバキこちらじょじょーんいいですねディテールが見てかっこいいよこれそしてこちらゴッド・パーピオンゴッド・パーピオンこうやってはばってきますゴッド・パーピオンゴッド・ハチなんかこれすごい俺 若干違和感あるんだけどねゴッド8っていうのがゴッド B にすればいいなって思うんだけれどもこれもだからかっこいいね羽が、この羽がすごいめちゃくちゃ動くこれ<笑>ッゴッド雲これが2体ゴッドテントはいゴッドテントゴッドアントこう見えるはい、ゴッドアントです で、これら10体を使って今から、キングオージャーを作っていきたいと思います。この足、工程が多いってちょっとおたかさんが言ってたんで、まず俺はもう、最初ここつけちゃう俺だったら、最に。もう、とりあえず、穴があったらつけちゃう。これ、これ、いけなか<笑>これ、どういうもんだの<笑>これ。これはこれはこれはこれはこれはこれはかれはこれはこれはこれはこれはこここはこれはこれはこれはこれこれはここここうい う, うしたいかこれはこれこれこれこれこれこれこれここれここここれ 普通にゴッピングパックの風にするんだこうやってで、足をこれだけこれだけこれだけつけちゃうで、これだけこれだけこれだけこれだけすぐつけるはいどうこれなんかもうクワガタ完成してないこれ俺の中でのクワガタはまあこんな感じなんだけれどもじゃあこれが一体どういう風になっていくのかっていうことですよこれですよこれこれが多分手なんだよねオフラグこれ手だからおすごいめちゃくちゃ曲がるなこれ なるほど、これもしかしたらこうなるんじゃないおおなったなったなったなったなったでここでこうじゃんこれ見方によってはこういう感じじゃないでこれパピオンの方に顔があるからそういつも通り説明書は見ないでやってるんですけれどもこのここにねパピオンをああよくあって顔が取れたぞこれこれ顔取れる系かこいつえこの頭これどうくっつくんこれ おお、くっついたこういうことでしょうどうここの部分に雲がつくんだね。雲が。いい感じじゃないこれちょっとほら。これは足は、こうやってなって、で、ここもうちょっと下がって、こうだからこっち足だね。こっち足に、ガチャーンて入るはず。入りました。おぉなんか取れたぞ。このハチの足が、まあ、とりあえず刺しますと。刺しますかと。ハチ 蜂の足が長いぞ、ここれフック船長みたいなだよこれちょっとこれ蜂のさなんとかなんだよこれ戦隊ロボ特有の回転させて何とかするとかあ逆にこういうことか分かったどうすかねいい感じいい感じこのこ れ, <笑><笑> こ, れこっちか背中か、これ、うん、あー、そういうことかこれで空飛ぶのね大空をくっついたすごいうまいことできてるこれ <笑>そかこんな下あったいけ手って<笑>なんかもっともっと手ってなんか折り た, ためない絶対多分もっとこれ上にいくのかなこれだからもしかしたらちょっとこう<笑>エヴァンゲリオンの初号機くらい長いよこれ<笑>エヴァンゲリオンの初号機くらい長いよこれ<笑>見てこのキングオージャロボーなんと俺が作ったやつだとこんなに長くほらこれ横に真横にすると全然長さが違うほらねえ じゃあちょっとこれ一回外して元のやつにするねよし い, けねあいしょおおそれでもまあ長いけどね割といやでもいいやっぱリーチが長いといいことですよボクサーに関してはそうですやっぱりねここにもう一体多分つくんだよだからねこういうことかああなるほど雲がだから2体前につくんだねこれゴッド雲が でこのテントはじゃあどこにかわすっいうかっつったらここに上向きにつけるってあのオタ高さんが言ってたんで多分上向きにつけるわけですよこれじゃあこのゴッドワンってこれどこゴッドワンとどこ武器につくのこれあ本ほんとゴッドワン武器だわあゴッドワンに関してはこれどこにいてもいいやつだこれそう、その時の気分によって変えられるというこれを刺したらなんとこれで キングオージャーの完成でございまーすさあ、来ました、キングオージャー。デラックスキングオージャー。うおー、すごい。なんか色鮮やかなのがいいね。やっぱこんだけカラフルだとさ、すごいテンション上がるよね。はい。ということで、まあ、こちらが、えー、金、まあ、デラックスキングオージャー。じゃあ、実際に僕たちの最初のロボと比べて、大体どれくらい違うのかっていうのをやっていきたいと思います。 俺たちのロボもね、割とね、<笑>結構初最初のあれに比べたら結構ね、ね多分ねでかい方だとは思うんだけどね、もうね<笑>もうこれめちゃくちゃゃ、くこれに関してはめちゃくちゃ早いから、ね、<笑>はいできました、こういう感じで、これで<笑>だからちょっと俺たちの方が大きいんだよね、そうやって考えたら。で、武器をこうやって 持たせても、あ、ちょっと待って、一緒<笑>武器と武器の長さ一緒だよ、ほら。すごい奇跡的だよ。肩の色も一緒だし。これなんかかっこよくないキグオージャー。測ってみましょうか、この、ね、キングオージャーも。あ、ちょっと待って、足閉じてる。いこれこれだわこ。これ、これ大事ですから、足閉じるの。28、ちょうど。トゥルルルルル2 27!27 27ですね。なんとなく、はい、だから1センチくらい、僕たちの方が大きいですね、そういった感じでございます、うん、そしてここに、はい、もう1体、いきます、でか最大級、これね、ブラック鬼退治ムラサメということなんですけれども、このブラック鬼退治ムラサメ、めちゃくちゃかっこよくないこれ、ド迫力だな、これ、すごいド迫力、めちゃめちゃでかいな、これ。 なんか俺たちのロボがすごくちっちゃく見えるもんねこうやって見たらねでまあ測ると大体ですねこれが3 0ぱ3 5で全長がめちゃくちゃでかいからこれはもう足これも足も閉じてこれ絶対足いったなこれあっ<笑>こんな感じですね大体、まあ、直近のロボそして、えー、僕たちのロボと比べたらまあ大きい順にいくとまあ大きい順にいくとだから えー、ブラックオニタイ人、えー、エンジン王、そして、えー、キングオージャいうふうな、まあ、形になります。やっぱ僕たちの時代と違うのは、やっぱこの可動域が全然違うっていうのが、すごい大きな特徴なんじゃないかなっていうふうに思います。こっちはボールジョイントを使ったりとかしてて、僕たちのはボールジョイントは使ってないから、割とその、これでも多分可動域昔に比べたら上がってるはずなんですよ。この部分とかね、こうやってやってたりとか。でも、それでもやっぱりこの、 多彩なポーズを取れるっていうのが割とその最近のロボットが魅力っていうのだってふうに思いますまあこういった形でこれからもねおもちゃ紹介なんねしていけたらなというふうに思いますということで今回ですねロボット比較してみました皆さんが気になるあれ検証してみました以上でございますということでまたねバイバーイ チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。